その最たる要因は帝のそばでうごめく勘案たちの戦王である中でも長城ら十条寺は勘室の遺構を盾にし牽制を欲しいままにしていた勘室の外戚家臣をはじめとした諸侯はこれを排すべく結起勘案を駆逐せ戦闘武装して宮中へと踏み込んだ

中に一人の男の姿があった呂布アザナを鳳仙並外れた呂力とキューバの才を持つ異常部。彼は嵐安と対立する義父帝言に伴われ相当に加わっていた力を示したい呂布にとって嵐安の駆逐など時義に等しいだが彼の運命

騒乱を機に大きく動き出すことになる。

<笑>えッ、え、つまらん何をハッハッの排除はハ質の大事ぞ。お前は我がッハッハッハッハッハッハッハしハッハッハッハッハこのくだらハッハすぐに終わらせてやる。

打ち倒すのじゃ

知れ者どもを束わねるは家臣か。

やつを狙えさすれば敵は動のしうぞよくやったほめて使わすぞ中が守ってやろうっうっうっうっうっうっうっっうっうっうっう

将来がっ姿もそこにあるとのことっったやツらのこと落ち合う場所も決めておろう残る十条時から居場所を聞き出すな、うん、おのやおよぼやこのわしがなんと家臣が死んだか

の成り上がり者はその程度であるこれよりもこの名族全本主が指揮を埋る皆私のもとで大盛りに奮戦せよこのような最後とは私は何のためにも考にじいょ上場のことなど知らぬ ど, どうか命だけは

お、ほ お, お, お助け長女など知らぬ知っていてもそなたらに教えようものか無用な血は流さずともよいただ奴らの居場所はそろそろすからいい肩ならしにもならんまだだまだ暴れたリんぞくだらんこんなヤツら斬ってどうなるというのか

よくぞ駆けつけてくれた頼りにするぞ報告長城の居場所が判明馬車の準備をしています帝を奪われてはならぬ何としても奴を止めよ

やったおねて使わすぞ

バ<笑>カめえわしの前ゆを素通りできると思うたかののけわれ<笑>らの邪魔をするとな<笑>まさまた諦めば出るぞ

よし、あとは長女に鉄椎を下すのみ。行け両母よふん、くだらんあがきだ突出すればどうなるかって知るがいい

うが破れようと敵将討ち取ったぞ

損失を乱す者どもはついえたこれよりは諸侯皆手を携え帝を支えようぞそれこその方 が, あ王が貴様まだわからぬか<笑>要は乱れたならばそれを治めるのは何じゃ力じゃ力で逆らう者をねじ伏せる

それが天下を治める道よなんと悪らつな寮父よこやつは官室にとって死死真中の虫切る切るのじゃほう貴様寮父というのかそのアホを捨てわしの養子にならぬか貴様も

わしと同じ側であろうその力天下に示すがいい呂布よ何をしておるさあ答えを聞かせよう行<音声><音声>くぞ俺を楽しませろ<音声>

<笑><笑>腐敗のあとに訪れたのは暴虐で呂布 た, たちの活躍により権勢を振るった宦官は駆逐されるだがこの騒動の中有力者であった家臣が死亡一方で西邦の豪族当宅が帝を手中に収め

を得たこの時呂布は当卓に同調義父提言を切りその幕下に加わるその後当卓は皇位の職に就き帝を配立するなど戦慌を極めたこれに対し遠征曹操らが諸侯を束ね連合軍を結成当卓を打倒すべく

将古労館へと軍を進めた当卓は形勢不利と見るやすぐさま長安への戦闘を決定呂布と同じく配下である長領に洛陽からの撤退戦を命じる乱世の鬼神呂布その運命はまだ他人の手のひらの上にあった両方船の部

誰にも止められはせん諸侯は当宅殿の戦王を糾弾しているその言い分も分からぬではないだが今の私は当宅軍の将ならばその本分を全うするのみ

様ですかお名前はトうタク様から伺っています大変お強いのだとかお前名は私は朝鮮と申しますお見知りおきくださいませ方仙様ええ

な諸公どもがこぞりよってわしの朱地に君の夢が水の泡ではないか仕方ない洛陽はくれてやる帝さえいれば都などどうとでもなるわ両夫よ貴様はジョンまでわしを守れ孤狼館が破られる前に逃げ切るのじゃ逃げるだとつまらん

徳タク、俺を古老館で戦わせろつべこべ言わずわしを守るのじゃえー、何をしておるさっさと門を開けアホどもになど付き合っておれんわ落葉まで下がりそのまま超えへ絶対じゃ絶対だとふざけるな徳太

向かう奴は力でねじ伏せるのだろうが。や わ, しいわしを危険にさらす気か。うずくず言わず、わしを守るのじゃ。キス。約束到着を逃がすぞ。逃、え、げ、ー。おうるさい虫けらどもめ。さっさと追い払うのじゃ。えー

体はまだ奮闘している様子一度合流し体勢を立て直してはいかがかえー、わしは何としても逃げる核なる上はこの間を突っ切るぞトータットやはり楽よへと引いてきたか、ね、しかしこうもうまく裏に回り込めるとはな

予想の妙な軍師の言う通りだ俺もここで戦火を上げるぞ狙いは定まった戦術の足場を崩し戦術を

さあ学だ殿今こそ出番ですぞ目標は決まってます。あとは突撃するのみです

やめてもらおうか。

ども、口ほどにもだ誰か俺を楽しませる奴はいないのか<音声>ここを通りたくば拙者が相手だいざ反運送が美の刃受けてみよう<音声><音声><音声><音声>貴様少しは楽しめそうだ

なりたいらしいこれはこれは東卓軍のみ な, みなさん

いどっちが行かれるのかな

と申すものどうかお見知りを<笑>

となるものやもしれませんぞ、ね。両夫の、いずれ、いずれまたお会いしましょうぞ炎上に、待たせたなトータ君、貴様の仙王もここまで

まま大きんじまうかと思ったぜえ礼を言わなきゃならんな<笑>何をしているかイウこんなところで雑魚に手間取るりなおう救援かすまん本に切るぞ護道館に散る覚悟でした救援痛みいります

コウタク、ファイネーレらなさい。ならばその首、わしももらっていくとしよう。そうそう、またぞろわしの前に立つか。誰か、早うこやつをヤツザにせよお前ら、無気で戦えわしの七ュチ肉輪が遠目ではないか

すばののててらしいコカシャ。お見事です。

見せつけてくれますな戦は知略でするものだぜっかりよい何をしておったわしに何かあったらドっーンするんじゃ何ともにさばいて戦うべぇ手以上は持たぬか

お働き。

山の超支流躍進当宅寮覚悟何を、ままあ、しておさっさとヤらを倒し突破を追いつくのじゃふ<音楽>どうでもいい敵は全て俺が倒すそれだけのことだ。

以上は持たぬかい ざ, <音楽><音楽><音楽>いざこの長州と勝負してもらおう

勢い俺にも止められますまい

逃げるのみせつけてくれますな逆賊<ペー>とうため覚悟せよ

今は間質の名族円本所が成敗する。

お前たちうん。無の悪い戦などアホのすることよ。このまま長安で帝をいただけばわしの勝ちじゃ。それでは、古老館で倒れた者たちが。両夫殿これがやつの戦か。

リョフよ礼を言わせてくれお前がいなければ俺はあの時無様に死ぬところであった<笑>つまらん戦で死ぬことはない<笑>まったくでかい借りができたわワ両夫長領らの活躍により

徳は洛陽を出し長安に入ったこの時五郎館で戦った嘉友も呂布たちの援護で無事退却する続く徳徳の戦慌天下は疲弊し寛室の権威は失意の一途をたどるこれを打開すべく寛室の重臣たる首都王院は一計を講じたまず

自らの幼女朝鮮をトウタのそばに仕えさせるその一方で朝鮮を呂ョフに近づけさせトウタクを切るよう仕向ける連環の刑王位の毒を持って暴虐の毒を制す秘策朝鮮は岐阜の恩に報いるべく言葉巧みに呂ョフをたぶらかす

果たして呂布は朝鮮を信じると当宅暗殺のため武器を取った野心大義黄門常年が渦を巻いて長安を震わせる呂布の刃は朝鮮の思いは攻略の王当宅を倒せるか両方法の分胸にも止められはせん

様、ま、タク様は非道なお方どうかそのお力で撃ってくださいませそうでなければ帝は<笑>そして私も朝鮮分かっているもう何も言うな俺がトータクを斬るお前の悲しみももう終わりだ

戦いもせずにただ欲を満たすだけとはなトうタくしょやつもブタだったか見ていろ朝鮮俺がお前の悩みと悲しみを打ち砕いてやる出るぞ門を開け開門します五分後。調和に入る手はずは整っています

フフフ両夫になんて勝てるわけねえ<ペー>

素晴らしいご活躍お父様、ご無事ですかお約束通り、両府将軍をお連れしましたもう、よくぞ。橋は大事ないさ、あ、共にトウタクを討とうぞトウタクは脱出を目論むわずまず、西の橋を塞ぎ、奴の逃げ道を立つのだ

さすが宝星様ですこの

まだ猛獣が話しがいにされてうまく従えれば役に立つやもなこの俺が相手だいここは引く西の端まであとわずかなんとしてもトーの戦後に終止フを打たれば

どうにもならん。<ス><ス>

など面白くなかる俺と来る。<笑>

ここはなんとしても死守してみせる

どうかご同行をお許し願いたい我が部のあるべき姿を探すためにフッ<笑>いいだろついでてめえ長領殿が破れました何長領までもか、えー、誰か早く奴らを矢先にせんかわしはここでとうの逃げ道を塞ごう

将軍とはロッのー頼もしいお言葉ありがとうございます。

様えー、こうなっなっなっんじゃ

橋がかかっておらんではないか何人も寄せ付けぬさすが本殿様ですよく余計に惑うとは情けない

フッあたらのくせに う, ちょうろつをだわっはここで終わりだ。

も う, 黙れお う, で寄うんとうたくどのはておくれだったらしい。ま

反逆者だけでも始末しておくすでに長安は包囲しているまあ東西の侵入路は潰されていたがいい方正様ここを脱出しましょうとうたは倒せましたこれ以上はでえ、合意を突破するぞ

助かったぞだがわしがいては足枷かせかならばここはしばし身を隠すとしようさあさあ秘密の兵器の出番だトラがいるぞこれじゃ兵器なんて操作してらんねえうんトラが相手じゃ策も肩なしだ

なかなかやりどどうしてこれがこんなところでじっとしてられんか<笑><笑><笑>うーんこれはまいだまさか腹を使って絶景を湧きすとロフよ、派手にやっておるなどれ

俺も共に暴れるとしようおお素晴らしきお働き、うん、クク見り直し何も寄せつけるき

加入は失態し受けたよ

を働き

討ち取ったぞ、うん、余計なチャチャが入ってきてさっきのバイナスだ腕つくでここまでやられ る, ここるいや俺にしては十分ギリは果たした。

すげえいリーズ

なぜ俺が長安を追われねばならん俺は帝のためにとタクを撃ったのだぞ観丸もとタクも俺を追った奴らも皆同じか俺は必ず戻ってくるぞいつか長安に戻ってる

無事だったく、はい、私はこれから父が安らかに過ごせる地を探します。

長安にはいられませんので<笑>ですが必ず戻ってまいりますホ仙様のもとへそれまでどうかご無事で分かった